鉄血海軍戦艦フリードリヒデア・グローセ。H 級戦艦の計画型。さあ、坊や。寝つけないなら、子守歌を奏でてあげるわ。ようこそ私のもとへ。坊や。何がお望み富栄誉それとも。 永遠なる青春奏者たちはもうお待ちかねだわ。さあ、今宵の戦幕を上げてごらん。坊や、絶対なる勝利を得るには、絶対なる理性が必要よ。戦闘中に押さえつけた劇場など、この調べを聞いて解き放つがいいわ。戦場の私は、 残酷に見える<笑>褒め言葉として受け取ってあげるわ。私を怒らせても、ちゃんと謝れば許してあげるわ。恐怖で身を震わせる時は、私の後ろにいるべきね。まるで子供みたい。かわいいわ。坊やが欲しいものなら、 何でも手に入れてあげるわ。では、どんな報酬がお望みメールの内容、奏でてあげましょうか。お帰り。どんな報告でも聞いてあげるわよ。委託をこなしてきた子たちは、しっかり出迎えてあげないとダメよ。より美しい調べが奏でられるわ。調べを奏でよ。 像、恐怖、絶望は残念だわ。アンコールもまだ始まっていないというのに。次の演奏を起こたい。ゼンフォニー、ヌーマン・ノイン、合唱せよもう少し我慢してあげるわ。ちゃんと反省、しているのかしら。この体は、 この世にあらざるべき存在。しかし、こうして立っていられる以上、何かしらの理由、合理性が働いているのが必然というものよ。勇気など、戦場では役に立たないわ。ラプラスの悪魔により近づく者だけに、勝利の女神が微笑むのよ。戦闘よりこういうのが好きだわ。 もっとわんして、あんもっと私に甘えてちょうだいもっともっともっとよ悲しいことも楽しいことも痛さも気持ちよさも。 これからは全部分け与えて。坊やのこ と, と、ずっと、ずっと、ずっと、包んであげるわよ。たまには私にも甘えてちょうだい。私の式では、あなたの力が十分発揮できないのかしら。 悲しいわ。アズールレーン。